いたくのは伊原水産北星学園の皆さんです札幌市厚別区を拠点に挑戦、頂点、感謝をチームコンセプトのもと活動しています学生チームならではのエネルギッシュな力をお届けしますお手拍子のほどよろしくお願いしますそれでは踊っていただきましょう 伊原水産北星学園の皆さんですどうぞそれではまいります 光が夜を照らしかける思いが空を彩る伊原水産堂北星学園とどろかせ走る閃光の先へスイッ、はい、闇を照らすはあなたの流星夢を抱く輪コ ここへ我らを抵抗させる決死を刻む最高 「空走る一筋の光る道」「夢の先共に進む 一つにその向こう こののつは絶対でものはど い, と い, っいの<笑>治れありがとうございました